あーどうもこんばんばは、えー、と今日はですねそのまあ黒川博文県次長がその何でしたっけそのまあ緊急事態宣言が解除されてないまあその東京都のまあところでかけマージャンをしていた。 ということに関してが一つですね。で、二つ目が、その、なんか、問題を起こした方の、その、家族とか親戚のふりをして、ものを語る YouTuber に物申すのと、で、あと三つ目が、そんなんですかね。 ヒカキン氏の寄付活動に関してなんですね。それについて論じていきたいと思います。まず一つ目の、その黒川博文東京高裁であってるんですかね。その、そこの検事長を務めていらっしゃる方なんですが、今日、あの、 辞任辞職をすることにいたしましてそれなぜかっていうとその緊急事態宣言中にあのさっきも言った通りかけ麻雀というものをやってたそれであの森政子法務大臣曰くこれは賭博罪にあたるからその まあ、その適正に対処していくということをまあそのぶら下がり取材でその述べていたのですがその結果蓋を開けてみたら訓告処分という形だったんですね。その勲告処分というのはまあただあの厳重注意とかそういった感じのに当たるものでして。 まあ、それに関してなんですけど自分はなんかあのよくこれは甘いとか本来ならばその懲戒免職に当たるとか言うけれど同じことの繰り返しだなとだからもう諦めるって言ったんですね心の中でもうだから 何をしようがこの間は構わないから総選挙でその野党が勝った時にその規定を改めて変えていくということをすればいいという結局民意というものが数で成り立っている民主主義だからこそ 今の日本が欠陥のある民主主義だということを考えています。で、その点で一つ憲法改正についてなんですけど、その現状の平和主義条項にあたる9条の改正と、その、なんですかね、その憲法のその変えるためにかかる衆議院の その過半数という形にするっていうのをなんか3分の2からその案については変えるべきではないという判断に至っています現状ではでそれで私が変えてほしいのは司法のところなんですねその司法のところでその特別裁判所の設置が 禁じられているところにありそれゆえにその三権分立が侵されている状況をどうにか変えるべきだとその民意のもとにせちゃんと説明をした上ででそれはあの憲法裁判所というものを設置すべきだと思います憲法裁判所はその 三県からも独立した存在であるべきです。大本としては。その憲法を司る立場として、最高裁判所というもののさらに上です。あえて言うなら。特別なその措置が必要なときに、 いわゆる開催されるというかその裁判が解散じゃな、ね、い開催じゃないです改定でしたね改定されるというわけになりますそして2つ目ですね2つ目はそのいわゆる問題になった方のその家族 のふりをして物を語るユーチューバーです。そのユーチューバーが特にそのキラー仮面とかトーマツグキとかという方なんですけど、大体こういう人は、なんかあの、日の丸おじさんみたいなタイプの方なんですね。あと、清猫というのも大体そうです。ま、あだから、要するにそういう、 古息な手口をしてなんか売名をするぐらいならもうちょっと真剣に用紙をよくした方がいいと思いたいですいや、正々堂々勝負してくださいっていうことなんですはい。で、3つ目が あのヒカキンの1億円の寄付について。これは、あのー、素晴らしいのか悪いのかって言われると、悪いの方です。あの、いわゆるヒカキンの共振者みたいなのを増やして、それを、なんか盛り上げてっているような感じがして、正直、気持ち悪い。 そういう寄付というのはもともとそういう優しさというのは表に出すものではない表に出裏から表に出てくるようなものです自分から出すんじゃないということ自分から出さずに誰かが感じるものだ優しさっていうものはだから寄付は隠れてやりましょう